独門世それは木風水、土生万6つの元素で構成される神秘の世界さまざまなモンスターの集う不可思議な世界この物語はそんなモンスターの世界を冒険する少年と少女の愛と友情の物語である。 もんもんアイテムか本当にこれで私たちの世界と六門世界をつなぐことができるのかしら説明しようモンモンアイテムとは六門世界にある6つの魔法アイテムのことであるすべてのアイテムを集めたときその魔法の力によって現実世界と六門世界とが一つに繋がりモンスターと人間の夢の交流が実現するのである本当にそうなったらいいな。 ムスターアナー、うんナだおはよう先生おはようございますおはようナミコ先生よしモンド君、今日はちゃんと宿題やってきたあ先生もちゃんと彼氏見つけたナミコ先生は恋人いない歴生まれてこの方二十九年であった、うんうん、ホットイチ、うん、もしかして… こ れ, イインンれをご覧スパイ衛星からた 六門世界政法を毛穴コーチに、モンモンアイテムを持っているらしきモンスターの反応があったわよ。バッチ、グーコ、行くわよ。六門世界へ。バッチ。グ<笑>せやけど伯爵、そのモンモンアイテムを持ってるらしきっちゅう曖昧なんはどうにかならへんのか。無駄にお仕事しても、その分お給料って出るのかしら。 あーもうだってしょうがないでしょろ六も世界には何千何万というモンスターがうようよしているんだものその中からアイテムを持ってるモンスターだけをピタリと当てるなんてお釈迦様さまでも無理っちゅうもんよ大まかな位置がわかるだけでも大したもんなんだから偉いのよブツブツ言ってないでさっさとカッビライオンの発信準備をしてちょうだいったら<笑>え は, はてさて一体どこへ行こうというのですかな、ね<笑> この声は…<笑><笑><笑><笑>ルードビッシュ・ブレスト・フォン・ンンマインシュタイタ伯爵様略して、なりませんぞ坊ちゃま この竹中駐在門の目を盗み、お城を抜け出そうなどとは。あんな恐ろしい。おい お, い お, いおい、いやいやいやいや。お前のヒンジは。言ってはなりませんぞ。証拠の私坊ちゃまの出自。ワンド。教育あたりとしてやるべきことはビシッとやりまつる。坊ちゃを男の中の男にするためならば。私は心を鬼にしてても。あの、そんなに気張っちゃってもしかして。便秘。 シャレップでございましゅ坊ちゃま、お育てして25年。坊ちゃまがこのように、そっち系の何だか、性格になってしまったのも全ては私のし、このままでは先代様に申し訳が立ちませんが重罪者のじっちゃん、へえから生かしたれよ そうですわああ、そうこうしている間にもモンモンアイテムが私は仙台様に誓ったんです坊ちゃまをいかなる戦いにおいても負けない強い男にお育てするとそう公式一本断じに私、ドイツ人なのよふんどしなんて履けない<笑><笑>さっき、私と一緒に強い男になるための特訓を<笑><笑> のギンタなあななはいだみんなまかせてビビょ 決まったじゃない すっげえ 今日のロクナちゃんは、もっと綺麗だ<笑>この地域は水の属性が支配しているとかな早速そく下へ降りて…<笑>聞いてんのか、お前ら聞いているわけがない この辺りは霧が出ることで有名だがほんとね迷子にならないように気をつけなくちゃ あ, あれログナちゃんモンちゃんここよログナちゃんモンちゃ ん, ちゃんログナちゃんログナちゃんログナちゃんログナちゃんログナちゃんもう君を離さないよ離すもんか いいだろう…いいんだね…可愛 い, い, い君はあ、あの…ライライと申します…ライライちゃんかで、なんだってこんなところにそれが、霧のせいで一緒にいたラブスターとはぐれてしまって…ラブスター で、生まれたばかりのラブスターの子供をおばあちゃんにあげようと思って、連れてきたら<笑>ラブスターといえば小さな幸せをもたらすと言われている。モンスター。もしや桃がいてもそのラブスターが分かった。僕も一緒にそのラブスターを探してあげる。だから、そんな悲しそうな顔をしないで。 ンちゃんその手はなその手はわっ、えー、うわしたわっ、ね っっね、そんなもんに、たんたんたんつきがあるんでしょう。あ、でも、た、た、た、た、え、かくえないの伯爵。<笑>なんやこれ、いや、モンスターよ、この近くにいるんだわ。早く、早く探して。あ<笑>んな急に言われたかく。ははは、 ど こ, どこから来たんでしょう。あ, あんたそれどこにへ？そこの岩陰にいましたの可愛 い, いですわ。おばあし。あは っ, はっ、お待ち。ラブスターちゃん。ラブスタ ー, やーい。こんなに探しても見つからないなんて。あの子どこへ行ってしまったのかしら。<笑>大丈夫、きっと見つかるわよ。一旦はぐれた場所へ戻ってみましょう。 行くわよ、のんんちちゃん<笑>お待ちチョコバブスターブスターえモンモンアイテムのあるなしにモンスターの大きさなんて関係ないのそれ<笑>、えー 何いかにもひらぎ一郎兵衛であるうちら悲しいぞコレクションもんもんアイテム様の兄弟子であるこの私のものだと言ったはずだ<笑>、ね、何が兄弟子をあんたと来たら人のピアンツは黙って履くわ飲みかけのジュースは灰皿に捨てちゃうわもう最低のやつじゃないのあれが弟弟子に対する愛の持ちだということがなぜわからんのだ聞いてんのあんたって人はバカじゃ バッチクーやっておしまいったらあっしん あ, あ、ぁこれモンモンアイテムじゃないわね、つまんイエーイイエ見つけないとモンモンアイテムつなげないと2つの世界取らないと僕らの友達くじかないと悪の牙何言ってんの直問世界の平和とモンスターの明日を守る我ら、正義の戦士 私、モンスターにひどいことをするな。こんな可愛い子をいじめるなんて絶対に許さないんだから。で、で、えー、女子ですと。お父さんお母さんを大切にしていますか？ モンスターをカードでお知らせしてくれるとっても便利なマシンなのだなんでこんなところにフレンジーバイソンがハングレバイソンってわけねラッキー催眠構成発射よ博士今探してるこの子お願い 奴らを踏み し, とはしまい。 ロクナの願いにミストドラゴンが答えたえたモンスターとロクナの心が一つになったとき二人はモンスターの体に乗り移ることができるのだ このままなぎ倒しておしまいブレーキほいなこのクモンタインによると、これはミストドラゴンの持つキリがくれって特殊能力で、あの能力がある限り、ミストドラゴンはどんなに攻撃してもダメージを受けないそうでなーによそれそれってどういう さあ、そんなのありてしゅう帰るのよ帰るわよ、うん、なりましゅなりましゅうのぞひろちゃま戦<笑>のさなさ、敵に背を向け逃げ出すなどと、そのような腰抜けに育てたお前はありましゅうのぞなんであんたがここにいるのよ男には負けると分かっていても、戦うにはならない時がありますゅうさあ、参りましょうぼちゃまこの中大門と共に来る バカ<笑>、ええ、まカ、あ ですのでしゅりきはですぞボンちゃんえ なんこれなんだ。坊ちゃま、この試練に耐えてこそ真の男ですぞいい加減にして。いろいろと、ありがとうございました。いやなんのなんの。僕はただ、正義の味方として当然のことをしたまでですよ。うん 結局今回はモンモンアイテムを見つけられなかったなでもこんなに可愛いラブスターちゃんに会えたんだもの私はもうそれだけで満足だわねっラブーライライさんもお元気でじゃあねバイバイラブーなめよついてきちゃあなたはライライさんのところへお帰りなさい 願いだから言うことを聞いて、じゃあねって言ったでしょ。レブ<笑>じゃあねレブ、じゃあねっていうのを自分の名前だと思ってるえ。どうやらロクナさんにすっかり懐いちゃったみたいですね。その子もらってくださらない。で, でも。<笑>おばあさんにあげる子ならまだこんなに。<笑> もらってくださいその方がその子にとっても幸せですからありがとう<笑>小さな幸せをもたらすと言われるラブスターかこいつは僕たちの世界と六門世界を結ぶ初めての使者かもしれないねほらこれからもよろしく しよう今回登場したラブスターは性の属性のモンスター攻撃力は全くなし能力は小さな幸せなんだそりゃでも可愛 い, いからいっか。 周りがぐらぐら森のみんなを困らせる超迷惑なモンスター青コーナー気は優しくて力持ち自慢の棍棒で群がる敵をなぎ倒す超ビッグなモンスター天下の森を舞台に繰り広げられる世紀の大バトル次回独天外モンンンコレナイイトトドカンと月月ジャイアント来週も見ないね。ないね